はい、どうも、皆さん、こんにちは、あの、ジェス。というわけで、本日はですね、鬼滅の刃、刀鍛冶の査定第8話と、ま、第9話の見どころシーンやっていきたいなと思うんですけども、ま、本日はかなりの神回となっておりますよ、ということで、タイトル通りね、最終決戦編となっております。でですね、今回原作の範囲なんですけども、118話から121話までがね、ま、範囲となっておりますんで、ぜひぜひ原作片手に見ていただけると、より一層楽しめるね、ま、コンテンツになるんじゃないかなと思ってるんで、皆さん原作ね<笑>。 14巻か15巻かな持ってきてみてください。ということで、早速、見どころシーン、見ていきましょう<音声> はいということですねまあまず最初の見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね今回無一郎くんの過去がですねなんとついに明かされますよということで待っておりましたというシーンとなっておりますねえ前回ですね水獄バというハからねやっと抜け出した無一郎くんなんですけどもまあその中で過去編というかまあ自分の記憶を取り戻していくというね流れがありましたでなんとついにね無一郎くんのもう人生すべてがね描かれたというかまあ過去編ねえだいたいもうざっと え、ね、一気に明かされちゃうんですけども、無一郎くんにはですね、なんと、このね、ゆ一郎くんっていうね、兄がいましてですね、こちらの兄がね、登場するということなんですけども、いや、ゆう一郎くんのね、声優さん気になってないですか僕ちょっとね、今回読んでて、ゆ一郎くんの声優誰になるんだろうなって思って、ちょっと考えてみたんですけども、え僕の中でゆ一郎くんの声優さんはですね、こちらの方になるんじゃないかなと思ってます。えー、イリノ・ミウさんですね、えー、こちらの方はですね、千と千ととのの神隠しのハクというねキャラクターを 演じてるあの方ですよいやー、もうめちゃめちゃさ、無一郎くんとなんかこうね、近いというか、うん、まあお兄ちゃん感もあるし、なんかこう、無一郎くんの声優さんと、すごくなんかこう、シンパシーを感じるというかね、うん、なんかこう、似通ったね、雰囲気を感じるということで、すごくあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ優しいボイスというかね、うん、まあそういったところも、本当になんか、無一郎くんっぽさがあるということで、無一郎くんとね、まあ双子だったかなの兄ということで、はい、こちらの声優さんがあるんじゃないかな なと思ってますでまああの無一郎くんの過去ですよねかなりの見どころシーンとなってるんですけども今回はねまあ、詳しくはここでは語らないんですけどももうアニメ化した時皆さんここはねしっかり見ていただきたいねシーンとなっておりますということで、えー、続いての見どころを見ていきましょうはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで<笑> タコツボ地獄ということで、魚子の技ですね。いや、もういきなり戦闘がね、バチバチに繰り広げられていくんですけども、このタコツボ地獄っていうのはね、どういった技なのかっていうことなんですけども、まあ、ツボから巨大なね、まあ、タコの触腕のようなものがですね、まあ、無数に溢れて、まあ、周囲を投げ払うことでなく、まあ、敵を締め付けることができるね、技となっておりますということで、まあ、かなりね、もう本当に、まあ、見た目通りっていう感じではあるんですけども、まあ、強いね、うん、普通に強いね、技となっておりますね。 いやーもういきなりさ、もう巨大なこういうなんかね<笑>、全画面使ったようなね、戦いが見れるっていうのはすごくね、嬉しいですね。うん、ダイナミックなね、戦闘ということで、早速もうありがたいです<笑>。で、まあこちらの触腕なんですけども、簡単にね、まあ切ることはできないということで、その辺の剣士だとま切ることができないんですけども、今回ですね、無一郎くんはまあその辺の剣士とは違くてね、もうかなり才能に溢れたキャラクターなので、まあ切ることができますよということでね、まあかなり ねこの触腕っていうのも頑丈なね、えー、ものとなっておりますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、なんとですねムイチロくんのね額に アザが発言しておりますよということでいやこちらのねアザっていうのはまだまだ謎が明かされてはいないんですけど原作の方では明かされてはいないんですけどもまあ今後ですねえこちらのアザっていうところにも焦点がね当てられていきますよということでちなみに誘拐編のね最後にもあの炭治郎がねアザを発言しておりましたがまあ徐々にちょっとねアザの発言っていうところの伏線みたいなところね張り巡らされておりますねということでまあ今回のこのシーンはサムネなのかなと思うんですけど僕のね動画のサムネ ななのかなと思うんですけどいや、めちゃくちゃかっこよくないですかいや、めちゃくちゃかっこいい。いや、マジでこのシーン楽しみ。ありがとう、金森さんって言ってね。あの、刀を抜くんですけども。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。うん、ということでね、続いての見どころを見ていきましょう。はい、ということで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、霞の呼吸5の方、花雲の海ということで、 いや、こちらめちゃめちゃかっこいい。いや、もう霞の呼吸自体がかっこいいんですけど、いや、かっこいいっすね。やっぱりね、後半になるとさらにね、かっこいい技が出てくるよということなんですけども、こちらの技はですね、まあ、高速で繰り出されるね、まあ、細かい斬撃で敵の攻撃を立つね、技となっておりますよということで、こんな感じで先ほどの触腕をですね、まあ、立っているね、姿っていうのが描かれているんですけども、いや、かなりですね、いや、こちらの戦闘シーンというか描写、演出とか含めて、 いやかなり楽しみなものとなっておりますねまあもうこれは本当アニメでねほんと楽しみだなというシーンとなっておりますはいでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでまあ先ほどから繰り広げられてはいるんですけどもまあ時と無一郎くんとまあ玉子のね全力バトルっていうのがね、まあ、ついに始まってきておりますよということでまあここからね、まあ、もうものすごくねバトルがね繰り広げていくんですけどもこのね無一郎くんと玉子の戦いもう煽り合い っていうのがね、ものすっごくね、いいんですよ。もう本当に両方とも口が悪くてですね、玉子もめちゃめちゃ悪口言うし、無一郎くんも無一郎くんでめちゃめちゃ悪口を言い合いながら戦うんですよ。だからまあ、手だけじゃなくて、口でのバトルみたいなところも、本当に今回、まあ今までになかったような戦闘となっておりまして、まあなんかラップバトルじゃないけど、そういった雰囲気をね、感じる煽り合いっていうところが、今回ものすごくこのバトル戦でね、まあ見どころと、 となっておりますんでいやそこも注目しね見ていただきたいですねどんな感じでやっぱねこの煽り合いっていうところをこう演出やってくれるのかっていうところも含めてまあ、アニメ化すごくね楽しみなこの戦闘シーンがね始まってくるよということでいやこの2人の戦いねここから始まりますよとなっておりますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで血鬼術 一万滑空燃料ということで、いや、なんじゃこりゃ、<笑>どれや、ということなんですけども、いや、もういきなりね、もう大画面満々のもう技をね、出してきておりましたけども、いや、もうガチ技ですね。で、まあ、この技なんですけども、銃のね、腕から壺を生み出して、そこから一万にも及ぶ鋭い牙を持つ肉食の魚の軍隊で攻撃する技とね、なっておりますよということで、 で、またですね、魚の液体はですね、この皮膚毒とね、なっているため、魚を切り裂いた時にですね、まあ毒をね、まあちょっと浴びてしまったら、それだけで死んでしまうといったですね、まあ、猛毒がね、含まれている魚ということで、いや、こちらのね、技ね、いや、かなりちょっと見栄え的には魚、まあ、あんま強くないんじゃないみたいなね、感じに見えるんですけども、かなりですね、その魚のね、ちょっと触れちゃいけないみたいなね、感じなので、普通に強いんですよ。で、まあ、1万にも及ぶということで、 ことで魚がさまあ、1匹だったら別にそんな強くないじゃんでも1万って<笑>もうね塵も積もれば山となるよということでいやかなりですね玉湖の技ねまああの豪快なんですけど強いっすねうん強いっすうんでまあ見た目以上にかなり強い技だよねということでまあ、その辺理解しながら見ていくとねさらにより一層こう面白くなっていくんじゃないかなと思っておりますねこの技のね設定の細かさっていうところもね結構いいっすよねうんでまあ続いての見どころシ なんですけどもこちらということで霞の呼吸6の方月の歌唱ということですねまあこの魚を避ける技だったのかなそれで使った技かなと思うんですけどもいやもうめちゃめちゃかっこいい<笑> <笑>めちゃめちゃかっこいい。いや、もう、無一郎くんの技はね、もうなんかもうね、すごいね、演出がすごいよね。なんかね、もう、ふわーみたいなね、うん、霞の呼吸ほんとね、ずるいんすよ。<笑>もう、かっこいいんだもん。<笑>全部かっこいいじゃん、みたいなね。作者に愛されてますよね、みたいなね。ほんと、技ですよね。で、まあ、こちらの技はですね、え、広範囲にわたって、まあ、霞で包み込むように切り込む技だよ、ということで、まあ、ここではですね、魚を切り込んでいるんですかね、ということでね。いや、かなりですね、いやかっ かっこいい技とね、なっておりますね。うーん。で、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、霞の呼吸、三の型、加算のしぶきということで、いや、またまたもう連続技が止まりませんよ、ということで、何なんですか、もう。今日やばいっすね。うん、ガチで神回じゃないですか。いや、これちょっとアニメ<笑>、すごい<笑>。 <笑>すごいっすね。うーん、マジですごい回になりそうなんですけども。で、まあ、こちらの技はですね、まあ、霞を散らすかのような、まあ、素早い回転切りの技となっておりまして、まあ、さらに相手の攻撃を弾きますよ、といった技となって ておりますで、まあ、ここではですね、魚を大胆に切っておりますよ、ということなんですけども。うん、かっこいいですね。<笑>で、まあ、この技を使って、まあ、魚を切り込んでいくということなんですけど、まあ、魚子はですね、この魚を切られたことによって、まあ何、なーーって言ってますね。<笑>何ってこの後ね、言っておりますね。回転ですべて、弾き飛ばされたって<笑>、言っておりますね。まあ、魚っ子も驚く、うん、かなりね、無一郎くんね、すごいな、ということで。いやー、もう本当に止まらないっすね。無一郎 君の快進撃ということで、もうどんどん見ていきましょう。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、ヨッコの本当の姿だよということで、いや、お前まだ本当の姿じゃなかったんかーいって感じなんですけども、こちらでございますね。いや、気持ち悪。へへへ。へへへ。 いや、より一層気持ち<笑>、悪くなってるやないかい。おい。なん、どこの方面に向かってるのこのフォルムは。うん。体だけ無駄にかっこよくて、もう顔がやばい。<笑>なんかもうそのギャップが逆に、うん、気持ち悪さを増してる。ということで<笑>。この完全なる美しい姿にヒレフスがいいって言っておりますけど。いや、もう何なんですかうん。何なんですか<笑>何なんですかということで、もうどんどん見どころ見ていきましょう。はい。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、 「神の手」。 ということですねまあこちらどういったシーンなのかということなんですけどもあのこちら一応技となっておりましてこの拳にですね触れたものが、まあ、生物無機物関わらず生きた魚に変えてしまう技だよということでいやこれまあ技というかまあ触れたものをもう変えちゃうみたいなねもうほんとパワー系なんですけどまたですね防御することもできないですねかなり恐ろしい攻撃でしてねま真、あの姿に変わった時にこの触れたものを魚に してしまうということでねいやかなり玉湖の特性というかちょっと怖いですねうん、これ無一六に触れてしまった場合無一六魚になってしまいますからやばいっすよもう普通にちょっともう玉湖に触れちゃいけないよということでねもうそもそも触れたくないんですけどまあ、触れられてしまったら終わってしまいますよということでまあ、神の手というですねまあ、効果みたいなねものもありますよということで玉湖ねなんか設定細かいですよねうん、でまあ一応紹介だけしとくんですけどまあ、ここでこの神の手を使った時にですね ね、まあどんなにすごい攻撃でも当たらなかったら意味ないでしょというねまあ、無一郎くんの切り返しなんかもありましてそこもかなりねかっこいいシーンなんで本当に<笑>楽しみですねはいということで続いての見どころシーン見ていきましょうでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ血気術人殺魚凛ということでえこちら玉湖の技ですねでまあこの技はですね全身にある鱗を使って高速で縦横無人に飛び跳ねてまあ、移動するだけのね 技なんですけどもまあ、神の手もですね同時に併用するためですね、まあ、高速で移動する玉子の拳に当たるともうやられてしまいますよと言ったですねなんかもうちょっと怖いよねうん、だから玉子が高速で移動してくるからそれをうまくかわさなきゃいけないというですねちょっと怖い<笑>ちょっとというかまあ普通に怖い<笑>技となっておりますねいやーなんか特殊ですねちょっとなんか今までの鬼とはちょっとまた違うような毛色のねえ雰囲気出ております けども意外とやっぱ強いというかね。怖いというか恐ろしいですよね。で、まあこちらね。次の見どころやばいんですけどもさあということで続いての見どころシーンこちらです。はい、霞の呼吸七の方。 おぼろということでですね。なんとやばいっす、こちら。はい。いや、無一郎くんのオリジナル技となっております。まあ、七という言葉はですね、もうほんとオリジナル技ということでね。まあ、オリジナルの型なんですけども。いや、こちらの技はですね、どういった技かというとですね、まあ、動きにですね、大きな緩急をつけて、まあ、相手を錯乱してですね、まあ、一撃を入れる技だよということで、いや、こちら必殺技ですよ。無一郎くんの必殺技ということで、 次の見どどころうういうシーンかかかってますかちょっとネタバレ食らいたくない人は、続いての見どころはちょっと見ない方がいいかもしれないですね。こっから先ちょっと本当にネタバレが、あ含まれちゃうんですけども、最後の見どころじゃないか。その一個前の見どころなんですけども、こちらということで、ついに決着がつきますよということで、いやーもうマジですか。マジですか。このシーンめっちゃかっこいい。<笑> めっちゃくちゃにかっこいい。で、まぁ漫画だからさ、このなんかこう、なんだろうな、この動きのさ、なんかこう、急に走って止まったみたいな描写がこう、なんだろうな、強調しにくいじゃないですか、絵だと。だけど、これアニメだとね、緩急がものすごくこう、つけられる演出が含まれて、いや、めちゃめちゃにかっこよくなる、決まっちゃうシーンになるんじゃないかなと、僕は思ってますね。いや、もうこれは本当にアニメで見たい。 マジで見たいですね。本当にもう僕が原作を初めて読んだ時から、このシーンはうわアニメで見たいな、本当にっていう思ってたね。まあそういったシーンとなってるんで、本当に楽しみですね。はい。ということで、えー、ついに決着がつき、えー、魚っ子の首をこのおぼろという技で、はい、切ることができましたということでね。おめでとうございます。無一郎くんということで、勝ちましたね。はい。いや、マジでかっこいいっすね。 うんでね、この技ね、決めた時の決めセリフっていうのもめちゃめちゃかっこよくて、ねえ、君はさ、なんで自分だけが本気じゃないと思ったのということで、いや、こんなセリフを放ってるんですけども、いや、リヴァイ兵長へへへ。<笑> 無一郎君リヴァイ兵長ですかいやーもうめちゃめちゃなんかこの進撃の巨人の<笑>あの森でジークとこうね、リバイが対決するっていうシーンがあるんですよ。獣の巨人の。で、その時にリバイ兵長が言ったセリフにものすごく似てて、なんで俺を止められると思ったのみたいな感じのセリフをリバイ兵長があの時に言っていたんですが、まあ、それを感じるセリフということで、まあ、ここのシーンはですね、そこのセリフも含めて、マジで見ていただきたいということで、セットでございます。マジで多分ね、全人類、無一郎くん大好きになっちゃう。 んじゃなないいかととと思ってまますよよねーでで、まあ、今回最後の見どここころシーンだよということでこちらはい。いやー、あのね、本当に最後の最後ですよね。まあ、よっこが本当に消えてなくなる前のね、えー、シーンなんですけども、最後の決め台詞がめちゃめちゃかっこよすぎるよということで、まあ、こちらでございます。もういいからさ、早く地獄に行ってくれないかなということで<笑>、煽るね煽りますねムイチちくん。もうほんと気持ちいい。へへへ。 気持ちいいっすわ。もうこんだけ鬼に煽ってくれると、マージで気持ちいいよね。わ、まあ、さ、あの、炭治郎みたいに、ちょっとこう、情けをね、なんか鬼も元々人間だった、みたいな情けをかけるっていう、まあそういった悲しい過去のある鬼にね、まあそういったその、描写っていうのは、確かになんか、鬼滅特有でいいですよ。ただ、こういうのも欲しいんだよねっていうことで、待ってましたよ。<笑>もう本当に、無一郎くんは、魚っ子のことしかもですね、死体打ちもするんですよ。もう<笑>、首を を切って<笑>そのままゴロンゴロンゴロンとかじゃなくて顔も刻むよみたいな<笑>。 <笑>ひどいんですよ。うん。めちゃめちゃになんか性格が悪いというか、まあ、もう鬼に対して、めちゃめちゃに煽りまくるというね。いや、ほんとにそういった、このスカッとするね、終わり方、マジでいいっすよね。うん、まあ、こういうのも見たかったですよね。マジでかっこいいっすよね。だから、ま、あ炭治郎となんかこう違う部分が見れて、すごくこうギャップがあって、まあ、いいなんか戦闘を繰り広げてくれたんじゃないかなと、個人的には思っております。ということで、時と無一郎 VS 漁港編、これにて完結ということで になっております。はい、ということで、まあ今回はですね、まあ刀鍛冶の里編、八話、九話の見どころシーンやりましたけども、戦闘シーンがマジでやばいと思うんですよね。もう終始、今回の見どころシーン、技だけだったっすもんね。まあそれぐらい本当に見どころが多かったっすね。はい、ということで、いや、まだまだあの刀鍛冶の里編自体はまだ終わってはいないよということでね。まあ次回は第十話ということで、まあ来週見どころシーンちょっとやっていきたいなと思うんですけども、まあそう、ハンテングの方が 全くまだ、あの、戦闘がね、あの、全然続いてますよというかね、増白点が出てきてから、まあ、一回もそちらね、戦いのシーンは見れてないよということで、次回ですね、増白点は果たして、どのくらいの強さなのか、まあ、そして、炭治郎 VS、増白点、そして、かんろさんは、そろそろ来るのかということで、<笑> いや、もう第6話ぐらいから出てないっすよ。あの、かんのしん出てないっすよ。ということでね、お楽しみとなっております。第10話。こんな感じですね。はい。はい、ということで皆さん、刀鍛冶の里編の見どころシーンいかがだったでしょうかこの動画良かったという方はね、まあ、高評価、チャンネル登録お願いします。そしてですね、まあ、コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。本当にアニメ化がね、楽しみですよね。ということで、また次回の動画でお会いしましょううっ、ば